月夜の晩に悪夢を見たあの子が空高く舞い上がった異国の地に住むって楽しいことばかりそう言って笑ってたけどそれは嘘だって 知っていた他に行くあてがないと公園の端に座ってただただじっと黒くて長いシルクハットの男を眺めていた「ハーディー・ガーディー」「男は昔の歌を歌う」。 曲も知らないのにどれも好きだったハーディーガーディーマンは公園の隅で微笑むなんだか空っぽに見えてなんだか少し悲しそう